어허 <머리 도> キングをご覧の皆様、こんにちは。マックス鈴木でございます。本日は何やらユーチューバーっぽいことをしようみたいな。流れの話らしいじゃないですか。そうです。前回はい、マックスさんとゆまよさんでユーチューバーの記録に挑戦、はい。ペヤングとか食べてもんじゃないですか。はいは、いはい、今回はその第2弾ねだった経緯と言いますと、こういった動画は伸びると思う。抜<笑><笑><笑>き出しやんの自分。<笑> 第2弾として、はい、まずお品焼きからご紹介いたしますはいまずマックスさんから左手にある「はい、ペヤングギガマックス、はい、君なら食べれる」を4つ4つはいこちらゾウさんが挑戦しておりましてはいその記録が15分20秒4個で4個 で, 4個で15分20秒4個で15分20秒はいめっちゃ速くねだってこれギガマックスでねギガマックスですはあ待ってこれをまずやるこの次に、はい、4分です ヨーーー、グルトグルトトここちら18個はははいいい本本本ミミささんんんがが分分秒秒でででてしすっ次早早みみなょ最初はじめ、社長チャレンジーでえー25秒80ーではい、それをまたりボンドのトミーさんが調整して塗り替えて。 え二24秒一、うん。今最速が24秒一です意外とかかるっぽいんですよ、ね、病気の関係があるのかなシャッて何ですか現場はいきなりザーザー始まりましたけど何ですかちょっと忘れ物 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハンハハハハハハハハハハこちら。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハトハハハハハハハハハハハハハのハハハハハハ なるほどのままで普ち、うん、は9秒発散ですちょっとまあ飲み物とかの使用が合うっていうんですで飲み物オッケー<笑>お前なんか最近扱いが軽いよな<笑>俺に対する、ね、<笑>はいそれ で, で最後が、うん、ミルクセーキですミルクセーキ、はいはい、ミルクセーキがフィッシャーズのうなほさんなるほどはい 8.1 秒ミルクセーキはじゃあ作るってことですか作ます作りますうてないんで、どこを探しても売ってないんで ミルクケーキは作ってから。ミルクセーキってその簡単作れるもんなんですか。サムゴサス当たる急に。来たよー。プロの料理にイケメン吉高さん。あ、おかりました。それは9秒。8秒1です。8秒1。8秒1。何何 cc ですか。何ミリリットル。500。500ストロー。ストロー。ああちょっと面白いですね。おおやっていきましょうかじゃあ。おすげえ楽しみ。こちらのラインナップすべてその記憶更新をしていただきたく思います。なるほど。 この動画、伸びそうですな<笑>頑 張, ります<笑>頑張りますはいということで、うん、マックスさんが見て左手前これ、はい、がノーマルペアンですノーマルペアン、はい、はい、で右手前が、はい、が入りの魚粉ペアムです、はい、でちょっと前右手右奥ラー油ペアすラー油ペアム、はいはい、で最後の左手は僕がマヨネーズ はい、もう一度記録何分を目指して増産 は, はい15分20秒1分2 秒, 秒了解ですこれは何ですか ね, ねなんかこのスプーン使っていいとそうです造、ね、産, 産ルール造産ルールそっかやった人の記録を抜くってのとはやった人のルールでやってるはい、はい、了解ですいつでもいけます先にとっねいただきますそれでは参ります54321スタートですいただきまーす on. <laughs> おはようございます。 you、oh. よっしゃー早い<笑>なんと…めっちゃまる何と意外にライどれがる最初食べやすくてスルッといけると思ったら、はい、途中からギューって、はい、もう動かんわいわ動かんみたいになっちゃって無理やりこれで結果が大幅更新の。 9分3分2分2 2ということではいおめでとうございますおめでとうございますしういます次がヨーグルト18個チャレンジですはいで、こちらが水溜りボンドのトミーさん3分24秒で食べておりますおぉではカウントダウン始めますはい5 4 3 2 1スタートシャーイ、えー、てぇてぇ b a b b l e b a b b l e や<笑>なんと結果一分十二秒五五五バブーンいらないス水分あるでしょ<笑>いや100分と10分早飲みですはいでこっちら参考記録がはじめ社長さんが 25.8 秒毎度おなじみにトミーさん<笑><笑>はいトミーさん 24.1 秒です<笑>ではカウントダウン始めますはい542 <咳> サブスターですちょっとこぼしたし 結果が22。二十二秒、ゼロ八、ちょっと最後ミスったね。でも、教ええ、押せてなかった分は、あれすると二十二秒ジャスト。二十二秒ジャスト。これ超えた。超えました。おわあああ超える。これ、早いと思う。一番、もう、これきついと思った。ノールックでいこうと思ったんだけど、やっぱ無理だった。ああ、で、こぼしちゃうね、もう、ぼレちゃ っ, た<笑>ダメってう。ああ、だめだ。だめだ。やりますか。え、もう一回やりますか。いいよ。 ぶんでもさ、なんかビール除菌で2秒で飲めるらしいてあ゛ぁ<笑>゛そうだよやってよ、けんちゃんやってよでもちょっとかかずけるかな<笑>僕の記録を抜くんですよねあ21秒目指して頑張りますお僕の記録は22秒08と記録を作ったこれってやさき すないいしますスタート ありがとうございましたお次は生食パン一枚です、はい、でこちらを水マリボンの富ハさんがやっておりましてハ分間で水なしで食べハハハハハハハハはい、はい、これ結構厚みありますハおハハハハハハハハハハハハハ ディレクターはいどういうことですかあでもトミーさん全く一緒言われますよ一分ねでカウントダウンこれね<笑>良い子真似しないようにねヤバ<笑>かったらこれ飲んでください<笑>一度戻す、はい、でカウントダウンきますはい五四三二一スタートです。 51秒6人です。<笑>お次ですね、はいミです。ミルクセーキ。ミルクセーキ。こちらをストローで入るようにしていただきます。ミルクセーキの記録者がフィッシャーズのムダホさんで8秒あ、はい、8.1 秒です。8.1 秒。はい。8.1 秒。じゃあカウントラン始めます。 秒秒うどですこれマジいったの8秒8秒考えられんストローもこれでしょ しかもこれやって思ったけどキューって閉まったりなんかちょっとが若干詰まったりするな何かはで、プーっていかないからすごいね<笑>負けました<笑>最後の品物がウィダーインゼリーこちらがウィスマイルボンのトミーさん 1.9 秒です1秒9です 1.9 秒1秒9秒約2秒ですいざ 54321スタートです。 一回、マックスんやっ締めるいやここは<笑>ここはケンちゃんにやってもらおうそれでは本日も最後を飾ります濁りごとケンスケチャレンジじゃあここは10秒前から優位ができたら言ってください大丈夫です参ります用意開始10987654321 お疲れさまでした結果としまして、はい、今回計6種類挑戦いたしましてはいマックスさん4種類正解<笑>でいうとペヤングヨーグル ト,、うん、グルトヤクルトパンでミルクセーキとフィーダーンゼリーが更新らにあります、はい、ィダンジーダーンゼリーは検索が更新したということで<笑>更新したってことはミルクセーキが今後の課題ということ で, そうですね これじゃあこの企画が好評だったらってますおおそしてなんならケンスケの目まぐるしい活躍もちょっとどうなんだってコメントの方でねいただけると皆様本当にあのー、うちのミニゴリちゃんをよろしくお願いします次回はねミニゴリちゃんにもミルクセイキをやってほしいなと思っておりますこれまだ他にも早食いの記録ってあるんですかありま、ね、あ結構あるあじゃあもしこのチャンネル、この動画が この動画が好評だったら第3弾もあるかなと思いますので、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。皆様、この動画は特にいいねを押していただきたい。うん、そう思うマックスです。ありがとうございました。